弁が立つ腕が立つ田園調布に家が立つこれ ん, んでしたっけということで全国1億2000万人の和製ズミクロンファンの皆様こんにちはマサタマチャンネルへようこそはい今日はリコーの XR500 です このシャッタースピードダイヤルの半分しか使ってないってすごいですよねまあいろいろ大人の事情があるようですがシャッタースピードは500分の1から1 8分の1そしてバルブが選べますさすが本体標準レンズケースまで含めて39800円 それでもきちんとセルフタイマーまでついてるっていうのはやっぱりサラリーマンのお父さんのためのカメラっていう感じでしょうかまあそうは言っても利口の製品ですからきちんと動作してますねこの辺はちゃんとしてますさすがメイドインジャパン OK 牧場 ははいでは裏蓋開けてみましょうなんて言ったってサンキュッパですから横走りのシャッターだと思ったらメタルの縦走りになってますねこの辺は時代ですね新しいです、まあ、先ほどから安いだのサンキュッパだのなんて言ってますが実はこの XR500 というカメラ完全なメカニカルカメラなんですね 露出系以外は電池を使ってませんちょっとこの辺はメーカーのこだわりを感じられる仕様になってます利口恐るべしまあ廉価版ですから絞り込みボタンはただの蓋になってますそして軍幹部にはなんか わわけわかんないい蓋がついてますね<笑>この辺は上位機種の XR1、XR2 とボディを共有しているからでしょうねそして私がちょっと驚いたのがこの電池室ですねこのボタン電池って電池室の蓋を外す時ポロポロって落っこっちゃうことが多いんですがちょっと見てみてください。電池室の蓋に ちゃんとガイドがついててしかも電池の向きプラスがこっちですよって表示されてるんですなんて優しいんでしょうリコーさん電池は LR442 個で代用できます そしてレンズマウントはペンタックスの K マウントなのでペンタックスのレンズもついちゃいますっていうかこの頃リコーとペンタックスが合併するなんて予想してた方がいらっしゃるでしょうかまあどちらかというとリコーのカメラ部門がペンタックスっていう感じですけどね今となっては。 そしてこれからが本日のメインイベント和製ズミクロンリケノン 50mmF2 の登場ですまあ私はズミクロンもリケノンも使ったことないんですけどニッコールしかでも実際本当にこのリケノンの 50mmF2 とあと6コールでしたっけは和製ズミクロンって 言われて久しいですよね、有名ですよねまさかそんなレンズがこのカメラの標準レンズだったなんてインド人もびっくりですファインダーをのぞくとこんな感じです丸がついてる針がシャッタースピードそしてその丸の中にこの指針が入るように絞りを合わせますあとこのカメラのすごいところは このフォーカシングスクリーンがもう真ん中のスプリットが斜めにカットされてるんです、まあ、賛否は分かれるとは思いますが私はこれ使いやすいですねこのクオリティでサンキュッパサンキュッパちょっとリコーという会社の意地を感じましたでもねこのフィルム巻き上げれば 引き出すと露出系がオンになるんですが全くクリック感がないんですわまあそうは言ってもとてもよくできたカメラだと思います発売価格が価格なだけに大切にされてきた個体も少ないでしょうからハードオフのジャンクボックスの常連さんなのは仕方ないですがこれも何かの縁なので大切にしたいと思いますそれでは またねー